誰もおそうですこれ、れ、れてるるとりああままっ書いてあるだ<笑>最近、たんよねどういいううなんですかしたの<笑><笑><笑><し><笑> なんかせっかくルンルルンルンルルンって出てきたのにな。<笑> もうもう<笑>あそんなに<笑>れも楽しかった時間<笑>ちょっと消える一なくななったののはどういううい心境なうな<笑>もう究極じゃんさらに嫌になったけど。<笑> もう泣くもないんな、うん、<笑>みな君はい。<笑><笑> 日向実を日向実 な, ん か, 俺はなんかしたんみたみい<笑><笑><笑>カメラが嫌なんかな はいあなたにこれを何これ出ていくわ<笑>出ていくわって出ていくわってイ バ, イバイバイバイバイお見送りいるばっかほらほら出て行っ た, 出 て, いた出ていたね見た見た<笑><笑><笑>あ、行ったな見 た, いいーいた<笑>はい、よし母ちゃん、遊ば、うん もういないなき<笑>信じていいい<笑><笑>なななななったんかちょっと態度でかなってきたね。あ 食べてきた。食べてきた。食べてきた。食べてきた<笑>うん、大丈夫だあ。大丈夫じゃなかったな大丈夫じゃなかった。<笑>やっぱりな。カメラとかじゃないね。はい、いいよ。じゃね。バ<笑><笑><笑>イバイ。もうドアが開くために来ん、こうやって。大丈夫そう<笑>。ほんまに信じていいのかな、生きたを。<笑> じゃあね違えたらおかしい。のは言うやんな<笑> 東京台2つないのはいいんやんな。